皆様こんにちは。 日本の NPO や NGO で働いている方をゲストに招いてお話を伺っていく NGO 世界を見つめて第4回の今回は公益財団法人ジョイセフの佐藤弓江さんをお迎えしています前半ではですねミャンマーの文化であったりそこの人々についてであったりまた非常にあの胸の痛い話ではあるんですけれども今年2月1日から始まったこの軍事クーデターそれで現地が一体どのような状況に置かれているのかなとといった話を伺ってきましたそして今回この後半ではですね ですね。えジョイセフさんがどのような活動を行っているのか、またえ佐藤さんがこうしたこう業界を目指された理由、なぜジョイセフで働こうと思ったのかえ、そうしたきっかけなどについても伺っていきたいと思います。え佐藤さん改めまして後半もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。 よろししくお願いしますそれでは早速なんですけれども、まずはこのジョイセフさん、えー、初めてあの今回のこの番組でその名前をお聞きになった方もいらっしゃると思いますので、簡単なこう団体の概要などをお伺いできますでしょうかはいジョイセフは、世界の女性と命と健康を守るために活動している日本までの NGO です。 戦後の日本が実践してきた家族計画と保守保険の分野での経験やノウハウを途上国に移転してほしいという国際的な要望を受けて1968年に設立されました国連や国際機関現地の政府機関や NGO そして地域住民と連携してこれまでアジアやアフリカラテンアメリカの39か国でジェンダー平等と女性のエンパワーメントに向けて 住民主体のセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツ、生徒・生殖に関する健康と権利を推進する活動を実施してきています。具体的には例えば、安心して妊娠・出産・育児ができるよう、身近な相談員として、地域の妊産婦さんや母子を支援するボランティアである母子保健推進員という制度が日本にはあるんですが、 その同様のボランティアを現地で要請してで女性たちに検診は大切ですよとからちゃんと行きましょうとか妊娠中にこういうサインがあると危険なので病院に行きましょうといった情報や知識を伝えたりする活動を行ったりあと助産師さんなどの医療従事者への研診を行ったりして保護保険に関わる人材育成をしています。 また、地域のリーダーとかローカルの行政機関なども一緒にこう活動を進めていくことで地域全体で母子をサポートする体制作りを行っています。また、ジョイセフは日本国内でも活動を行っています。自然災害で被災した地域の妊産婦さんをはじめとする女性への支援のほかホワイトリボンランド。 だったりセクシャル・リプロダクティブ・ヘルス・ライツについての情報提供を行う ILED キャンペーンなどさまざまなイベントを通してリプロダクティブ・ヘルスの啓発活動を行っています。うん はいいあありがとうございますすのジョイセフさんですね実は僕もあのよくあの通わせていただいているザンビア共和国というアフリカ南部の国で活動を拝見したことがありまして本当にあの草の根の活動というか地域の助産婦さんに寄り添った活動というのが非常に印象的でしたまさにこう何かこうこちらから何かを持って行って何かをするというより向こうで人を育てたりといったそういったそうした活動に重きを置いているという形なんですか、うん そうですね。はい、うんあの。先ほど説明したような、はい、あの母子保健推進員というあのボランティアさんを要請して地域の女性たちに正しい知識やあの情報を提供していくでそういうことであの女性たちが、まあ、またその女性を取り巻く、まあ、周りの家族だったり地域がこう行動を変えていく。 はい、ので、はい、そういう取り組みをしています。あ、ありがとうございます。本当にこうザンビアの奥地で日本初の NGO の方々の活動に出会ったことがすごく嬉しかったんですけれども、あのミャンマー現在ですね、あの軍事クレターで本当に大変なニュースが入ってきているミャンマーでもずっと活動を行ってきているということで、このミャンマーでの授業についてもご説明お願いいたします。はい、ジ ョ, ジョイセフはあのエアワディという地域で家族計画や妊産婦への保険サービスの利用を促進するためのプロジェクトを 実施していますエアワディはミャンマーの農業の中心地で、ミャンマーの中央を流れるエアワディ川のデルタ地域になります、うん。河川が多い地域なんですが、橋などのこうインフラが未発達だったり、またあの貧困の問題も抱えている地域です。で実はミャンマーでは妊産婦死亡全体のこう 80% がこのエアワディのような農村部で起きています。うん そこでジョイセ e フではあの適切なタイミングで検診を受診できるようにすること、うんとまあ、設備の整った施設での出産、あるいは助産師などの専門の技術がある人の介助のもとでの出産を増やす、うん、あの中絶だったり出産間隔がこう短く、出産回数が多いことでこう妊娠や出産時のリスクが上がるので、そのリスクを減らせるよう家族計画の知識や情報、サービスを、うん 受けてもらえるようにすることそういったことを通して妊産婦死亡を減らしていくという活動をしていますでプロジェクトを実施するにあたりどういった理由から家族計画だったり保証券サービスを受けることができないのかということをまず調査しました、はい、でするとあの母親だったり夫の母親から自分たちも特にこう専門的な技術を持たない伝統的な産婆さんで出産したのだから、はい、あなたも行く必要はない と言われたとかあと日にに関しても誤解だったり迷信があったりあとクリニックまで行くのの行くためのこう交通費や入院中の食事代がないとか本当にさまざまなバリアがあることが分かりました、うん、でそこでこう母子保健推進員というボランティアを育成してでそのボランティアを通して正しい知識情報を知ってもらって 検診を受けることや施設での出産というのがこう大切なんですよということを広く知ってもらうそういうことでこう社会文化的なバリアを克服していくということをしていく一方 で,、うん、で例えばこう経済的なバリアに関しては日本でも検診を受けるのに補助犬をあの派遣している自治体が多いと思うんですがそういうバウチャー補助犬の制度を導入して コミュニティでお金を集めて、検診を受診したり、施設で分娩をした女性に補助を出していく。そういうことでバリアを克服していく。そういう様々なバリアを克服して、地域全体で母子をサポートする体制を作って、インスタンプを減らしていこうという活動をしています。ただ、あの残念ながら現在、クーデターによりあの活動がほぼストップしてしまっていて、 昨年は新型コロナウイルスの感染拡大で移動が制限されたことによって日本人スタッフがミャンマーに入れない、うん、でミャンマーに国内にいる現地スタッフがこうヤンゴンから外に行けないなどとのいろんなあの制限がありでなんとかこうオンラインで遠隔でこう活動を続けてきたところに今回、このクーデターが起こり、まあ、本当にあの不安な気持ちで。 いっぱいのお母さんたちがいるんだなということ、そしてこの今、この瞬間も、その不安な気持ちを抱えたまま、十分な施 設, 設、設備がないところで出産を迎えられる女性たちがいるかと思うと、本当にいいい思いをしていますこちらもその様子ですね、研修を受けている女性の様子でしょうか。はい、いそうでですすね 保, 守保健推進の、はい、要請しているところですで はい、この母子保険推進員になる方はどういう方がなるんですか看護師さんとかそれか一般 の, その村の女性でちょっとあの手を挙げた方とかそこを教えていただけると幸いです、はいえっとまあ、ミャンマーではほぼ女性なんですがあの地域に住む本当にあの専門的な知識とかは持たない。あのぜひ地域のために あの何かしたいという思いを持ってくれている女性たちが、保推進になっててくれていますあの社会的、文化的なバリアをこう少しずつ解体していくということですけれども、その過程で ど, うしたどのようなこう困難が、えー、あったりしましたかあの、例えば場所によってはこう、女性が何かを学ぶということに対して、保守的な社会の中ではちょっと反対の声があったりとか、そうしたこともあるのでしょうか。 そうですね。あの根強く残るこう誤解だったり迷信っていうのをこう解いていくっていうのは本当に難しいこと で,、うん、でそれ で, でまたその女性たちあの妊産婦さんたちがそれを理解しても例えば夫であったり先ほどお話ししたように自分の母親だったりのお母さんが、うん、あの理解してもらえないと女性たちが動けないっていうことがあるので、うんまあ、女性をはじめとするその多くの人により正しくい。 分かってもらうでそのために、まあ、例えば分かりやすい教材を作ってもらったり、まあ、あのグループでディスカッションをしてこんなことを こ, うこんなリスクがあってこんな大変なこがあったけれどもでも母子保健推進の人に言われて検診に行ったあるいは施設で分娩をして無事に赤ちゃんが産めたってい う, こう隣人 の, あの周りの人の話を聞くことで、うんうんうん、あ私も行ってみようかなとか。 もうどんどん意識を変えていくっていうところをはいあの丁寧に進めていっています。うんうん、こちらは家庭訪問へ向かうごし保健推進員ということですが、本当にこう舗装道路もないような田舎の中でこう徒歩でそうやって向かっていっているところですね、うん。はい、そうですね。あの自分の家の近くの三十世帯を一人当たり あ, あのタッしているんですがな、なので皆さん顔見知りではあるので、うんまあ、本当にこう。 気楽な気持ちであの相談をしたりあと情報を伝えるのでもこう抵抗なく聞いてもらえるということがあのできていると思いますうんまた現在あの、クーデターでまた違った状況だとは思いますけれどもそれ以前の状況ということを考えたときに例えばもっとこう保健医療こういうところが足りてないなとかこういうところを拡充していきたいなといった点はございますでしょうか。そうですね、あのー、本当に ルーラルヘルスセンターという農村保健所の下にまた小さなサブルーラルヘルスセンターというのがあるんですが例えば、その施設ですとあの分裂のための部屋がなかったりとか設備の面でもこ農村部というのは厳しい状況に置かれているということがあったり、うん、またあのこのエア割ですとこう先ほどもあのお伝えしたように橋あの河川が多いので、まあ、ボートで渡っていかなきゃいけない。だけど、うん 緊急のときにボートを渡ってさらに病院に行かなきゃいけないっていうそういうインフラの面での課題だったりーこのボートだったり、まあ、交通費ですよね、出せないとか本当にいろんなこう、はい、あの困難な難しさがこう合わさって、まあ、イ ン, スタンプ死亡というのがこう高くなっているのかなと思っています。 ありがとうございいます鎌倉さんんお話伺っていてどううでしょうかいや本当なんかなご近所でちょっと知り合い顔も知っててで経験出産とかの経験もある人がこう、うん、正しい情報を伝えに来てくれたりとか自分の悩みをちょっと打ち明けられるっていいなと思いましたしあと な, んとなくイメージなんですけどそのね義理のお母さんとか自分のお母さんもなんかこう それこそ知った人が来て実はこうなんですよなんて言ってくれた方が逆に話も聞いてくれるのかなとはい、あの思いましたあと、やっぱりあの先ほど佐藤さん迷信とか誤解がすごい多いっていうことを繰り返しおっしゃってた中ちょっとどんなちょっとこの出産を脅かしてしまうようななんか誤解とか迷信がミャンマーにあるのかなっていうのはちょっと個人的に気になりました。うん、そうですね例えば加速計画 というところですとその、日本でもあると思うんですが、ピルを飲むと副作用で病気になっちゃうとか、そういうのを信じている人はもう多かったり、あと、出産後にこういうものは食べちゃいけないとか、妊娠中にこういうものを食べちゃいけないとか、でそれがあまりこう、 今までずっと言われ続けてそうだったけれども本当に科学的にはどうなのかっていうところのところが、うんうんうん、特にないままそれを続けているとかむしろ逆にそのこういう栄養価を本当は妊娠中に取った方がいいよとか、うんうんうん、そういうのも、まあ、あのこう妊娠を健康に過ごして安、うん、全に出産して元気な赤ちゃんを産んでいくっていうところを阻害している大きなところだなと思います。うんはい ありがとうございますいろいろと現地でのジョイセフの活動をお伺いしてきましたけれども、ここからはの佐藤さんご自身のお話も少しお伺いできたらなと思います。そもそもなぜこうした NGO 業界を目指されたのか、そしてなぜこうジョイセフで仕事をしようと思ったのか、そうしたきっかけや思いなどについてお話伺えたら幸いです。はい私、実はあのジョイセフに入る前は難民支援の仕事をしていました。 今も実はジョイセフトは別 の, あの団体で難民支援に携わり続けているんですがその難民支援の現場で性暴力だったりメスティックバイオレンスだったりそういうジェンダーに基づく暴力の被害者となる女性にたくさん出会ってきました。自分の国ややそそしててて家家族だっったたり友達まあ家や財産本当にそれまで気づいた全てを失って で命を守るためにやっとたどり着いた先でさら、まあ、なる被害を受けるでそんなことがあっていいんだろうかすごいこう強いなん怒りを覚えたんですねでそれでもう少しこうジェンダーだったりあと女性に特化したこう女性を対象とした支援について勉強したいなと思うようになってはい女性に入りました。 そもそも の, その難民支援であったりそうした社会問題にこう興味を持つきっかけというのは何かかあったのででしょううはい、そうですね、あのー。私自身、あのー、障害を持つ兄がいて、うん、あのそういう社会的に弱い立場に置かれるような人のこうその人たちがその人の持っているこうこう力を十分に発揮できるように。 それを寄り添うようなそういう仕事をしたいというふうに思って大学ではあのソーシャルワークを勉強したりしたんですが、うんうんまあ、その中で、はい、あの国内だけではなくて海外に目を向けるようになって国外にもこんなにまたらさらに大変な思いをしている人たちがいるというところで、はい、難民支援に携わるようになってきま、うん、した。職業を えー、そうした仕事をされているわけですけれどもその中でこうやりがいを感じたりあこの仕事をやっててよかったなと思える瞬間エピソードなどはございますすかそうですね、あのー、この仕事ってあの人と人だなと思うことがすごく多くてでこちらが支援者あちらがこう支援を受けるというとではなくて一人の人と人としての、些細なことで笑い合ったりとか。うん うまくできて一緒に喜んだりとか、なんかうまくいかずに、一緒にどうしてだろうって悩んだりとか。なんかそういう瞬間がすごく私は、はい、やりがいを感じる瞬間です。ありがとうございます。逆に、まあ海外での、まあプロジェクトを、あの運営しながら、まあいろいろな今の。 コロナだったり、クーデターだったり、すごいこう辛い思いをする時もあるかと思うんですけども。逆にそのリラックスの方法とか、ちょっと気分転換の方法とか、あると教えていただけますか。あの私、上手では、上手ではないんですが、料理が好きで、無心に、無心であの、みじん切りをしてたりとか。 みじん切り。はい。こう好きながら、あの、ひたすら玉ねぎのみじん切りをしたりとか。それううこそ、あの、現地にいるときには、それがすごく。はい、<笑>でも、すごいプロテクティブですよね。こう。切った玉ねぎは料理になるし。<笑>はい、無心で、あの、すごい細かいみじん切りを作ったりしてます。現地の料理を作られたりもするんですか。そうですね。現地の料理は、まだ作ったことは。 はい、ないんですが、あのもし次あの、はい、行けるようになったらはい。はい、そうですね。細かい玉ねぎを使った料理が現地にもあるといいなと思います。<笑>ありがとうございます。そうしたお話までお伺いできて良かったです。本当に今こうしてですね、あの昔からやりたかった仕事に実際に就かれている佐藤さんからですね、これからこう N.G.O 業界であったりこうした仕事を目指したいと思う人に対して何かメッセージなどをいただけましたら嬉しいです。はい、あの。 ちょっと抽象的になっちゃうかもしれないんですがあの国際協力を問わずいろんな経験をたくさんするということをお勧めしたいと思います。うん、NGO の仕事って本当にさまざまなバックグラウンドを持つ人たちとこう一緒に何かをこう作り上げていくっていう仕事でまた正解が1つじゃなかったり思い通りにいかないということもたくさんあります。うん、そういういい時ににろんな人の立場に立場ってて考えてみたり いろんな角度からこう物事を見たりそういうういいことがすごく必要になる場面っていうのが出てくると思うんですねその時に自分の頭と心をこう柔らかくしておくていうことが大切だなと思いますしそのためにはこういろんな人と普段触れ合わないような人たちと触れ合ってみたりとかいろんな立場の人と触れ合うとかいろんな経験をしておくっていうのが役立つんじゃないかなと自分の、はい、経験からも思います。 ありがとうございます。ありがとうございます。 ここまでミャンマーでのジョイセフさんの活動であったりあと佐藤さんのこの業界を目指されたきっかけ思いなどお話を伺ってきましたザックバランなこうストレス解消法としての玉ねぎのみじんじりのお話も伺えたりして楽しくお話をさせていただきありがとうございました<笑>ここまでこうお話をですね視聴者の方々もこう聞いていてですねちょっとジョイセフさんの活動をもうちょっと知りたいなとか私たちには何かできることがないのかなとそのように思われた方もいらっしゃると思います、えー、そんな方がですねジョセフさんを応援する方法っていうのはどう どのような形がありますでしょうか。はい、ありがとうございます。ジョイセフの活動は本当にあの皆様からのご支援によって支えられています。様々なのご支援の形があるのですが、そのうちの一つにジョイセフフレンズというものがあります。ジョイセフフレンズは月2000円から始められるマンスリーサポーターです。いただいた2000円で、例えばこうザンビアで1年間に12人の女性が 施設ででで助産産師さんなななどののの技術を持った人の会場の下で安全な出産ができるようになりますでフレンズになっていただくとあのそこにも書いてあるようにさまざまな特典があの受けられたり、まあ、あとメルマガやフレンズ通信などで最新の情報を知っていただくということもできますのであのぜひ詳しくはあのジョイセフのホームページをご覧になってジョイセ フ, フレンズであの共にあの途上国の女性のために。 っと一緒にご支援いただければなと思っておりますでその他、ご寄付やアフガニスタンに送るランドセルや文房具などのご寄贈といったさまざまなご支援の方法がありますので、ぜひ一度あの、ジョイセフのホームページをご覧いただければと思っております。でまたあの、Facebook だったり Twitter、Instagram などで最新の情報だったり、あとイベントのお知らせなどもしておりますので、ぜひご登録いただけたら嬉しいですよろしくお願いいたします。 はいありがとうございます。こうした情報はあの YouTube の概要欄にも貼っておきますので皆様もぜひクリックしてみてください。はいということで本日はですね公益財団法人ジョイスフの佐藤由美さんをゲストにお話を伺っていきました。えー、鎌倉さんここまでお話しされてみてどうでしょうか。はい本当にあの現地のまた女性たちのですね特に状況を知れてあのすごいあの勉強になりましたし私あのマンスリーサポーターになると12人の女性の 安全な出産をサポートできるってすごいなっていうか、うん、まさにあのサポーターになることで命を救えるそのお手伝いができるのであればもうこれは絶対なりたいなと思いましたし、はい、あの是非皆さんもあの Facebook とかインスタもされてるようですので。あのー まずはフォローするところからスタートしていただければなと思いました。はい、具体的にこう12人の方がそうやってこう出産に立ち会ってもらえるとかこう思い浮かべるとまた身近になりますよね、うん。で、そうやってサポーターとしてつながることで今後、例えばミャンマーのニュースだったりザンビアのニュースが出てきたときに、うん、あもしかしたら私の関わっているあの国でそういう人たちがいるのかなとか思えたり想像力が広がっていくのではないのかなと思いました。うんえー、それではですね、えー、あっという間にこう時間が来てしまいましたが、えー、本日は佐藤さんありがとうございました。